ややややめめめめろやめろろよっってやめろって、えー、のさ始まり ま, ー始まりました少量です。 今回はですね、えー、とよく聞かれるんですけれども僕たちの、えー、長く付き合う秘訣うん、えで、うん、まあ秘訣っていうのは多分人それぞれいろいろあると思うんですけど、うん、例えば一般的に言ったら何かな 喧嘩をよく聞くしうちらもよく喧嘩するし、うん、あとは何だろうなお互いの趣味をなんか理解し合うとかね、うん、なんかいろいろあるとは思うんだけどうんうん、うちらの場合どうかな、うんうん、僕が思うのは、うん、一番は、うん、割り勘を徹底することだと思います。 僕らとかまあ年の差が結構あったり、まあ、12歳とかあったりして、うん、まあ、そうなると必然的というかやっぱり年上が出してもらうことが多かったりするとこは、うん、多分男女の恋愛とかでも多かったりすると思うんですけど、うんうん、そうなるとなんか平等じゃなくなる気もするんですよね。うんうん、お, なお互いにに平等に保つ っていうのはやっぱり金銭面とかはあの徹底するのが一番長く付き合うあれだと思うんですよね、うん、そうそうそうあのーうん、あれかな、うん、やっぱりそのいつも年上のね、うんうん、あのー まあ男女のカップルでもそうだけど男性の方ばっかり出すとかあと年上の方がだけ出すとか同性カップルの方でもねそういうふうなのが続いちゃうとまあ経済力がすごいある人だったら別に問題はないのかもしれないけどなんか負担に感じる部分が出てきたりとかあとはなんか逆にあのいつも 出, さ出してもらってる側がちょっと後ろめたい気持ちが出てきたりとかする。 ことともあると思うからまあある程度ね、うん、そのきっちり分けて、うん、お互いねしっかり、うん、しっかりというか、うん、出すところは出して、まあ、平等で対等にっていうのはすごくいいかもしれないよね。そ、うんうん、そんなその1円単位とかそういうあれではないんですけど、うんうんうんうん、あのまあそのどうしても年上側とかも無理していっちゃう気もするし。うんうん 他側も甘えていっちゃう気もするから、うんうん、まあ一番何その公平に保つのは割り勘するのが僕は一番理想なのかなとは思います、うん、関係性とかも二人ともね、うん、同じぐらいになると思うし、うんうん、でももちろんねその一緒にやっぱり生活して、うん、一緒に暮らしていってるわけだから、うん、あのお互いにねまあこういう時まあ。 ごめん今お金がちょっと手持ちが少なくてとかいう時はもちろんお互い助け合うしなんか急にねあの大きいなんだろうな出費が必要な場合とかは手助けできる部分はねもちろん手助けするお互いにうんね、そういうことはねもちろん一緒に協力し合ってあのやっていくけれどもまあ日常生活においてだよねうん僕はそれが一番 の秘訣だと思います、うん、はい僕が思う秘訣はですね、うん、やっぱりこれも多分その対等にとか平等にっていうのにつながってくるかもしれないんだけど、うん、あのやっぱり家事とか、うん、まあいろいろ家事もあると思うんですけどご飯を作るとか洗濯するとか、うん、掃除をするとかあると思うんですけどまあ誰かしどっちかに偏りすぎないようには、うんうんうん、やっぱり。 し, たしてる方かなうちらは、うんうんうん、だから時間がある方が洗濯もするし、うんうんえー、っとご飯も作るし、うん、掃除もするし、うん、で一緒にできる時は一緒にするしっていう感じが、うんうんうん、ねやっぱお 互, いもお互い仕事やっぱりしてるから、うんうん、一人にばっかりね負担がいくのはね良、うんうん、くないなと思うよね。 だからできる時はでやるし、うんまあ、できない時はお願いするしね、うん、ごめん今日ちょっと洗濯だけ回していてもらっていいとか取り込んどいてもらっていいとか食器洗っといていいみたいなね、うん、まあ2つともに共通で言えることは平等っていうのが多分、うん、あの一番の秘訣だと思うんですよ、ねうん、まあその精神的にも、うん、まあ体力的にも。うん あのその 金, 銭金銭面とかそういう生活面ってめちゃくちゃ大事なことだと思うし、うんうん、だからお互いに無理しちゃいけないと思うから、うん、だからお 二, 人お二人とも同じぐらいにあって、うん、まあお互いどっちかができなければお互いを助けられる関係であってもいいとは思うけど、うんうんうん、あんまり甘えすぎるのも違うかなとも思っていて。 なのでまあお互い自立できるところはするのが一番理想的で長く続けられるのかなとは僕は思います、うん、そうだね、うんまあ、うちらの関係に限って言えばね、うん、それで今のところうまくいってるのでなんかお互いにあの負担になりすぎない感じで。 まあそのやっぱり年とか離れてたりとか、うん、そうなるとやっぱりどうしてもなんかね偏りがちにもなっちゃうとは思うけども、うん、まあ、そうさせないように、うん、どっちも気配れるのが理想的なのかなと思って、うん、年上の人は年下の子に気使いつつ、うん、年下の子も年上の子 肩を立てつつ、うんうんうん、っていうのが年の差の秘訣でもあるのかなと思って。うんうんだよね、そうだね、うん、はいというわけでですね今回は、はいえー、と僕たちなり の,、うん、あの長く、えー、続けていく秘訣、うん、っていうのをア ド,、ねはいうん、アドバイスになるかどうかわかんないですけどね、うんうん、あの考えてみました、うんはい。というわけでですね、はい、今回の動画が「えー